さてお前たちには迷惑をええ困った時はお互いつまるそれでは我々は川の国マティ何をおっしゃべかわいい孫を久しぶりにかわいい孫ですかわしの孫はサソリと言うてのもともとは この奴は、風かぶああ、まだ話は続くのかよそろそろ行こうぜその小僧の言う通りじゃ、早くせねばバキさんわ、かった了解しましたそれでは、これよりは よし待ってろよガーラッこやつガーラどうかされましたか おばあ様いやなんでもない砂隠れを出てだいぶ経過したな、うん、みんな止まれ ど, どうしたんだってばよどうやら暁のやつらはそう簡単にあっ いきなりですかこいつは久しぶりですよカカシさん俺だけじゃなくガーラまで、うん、そろそろ一緒に来てもらうことにするよな サスケがコロハに戻ってくるお前らは俺がぶっ潰してやるいいだろう試してみるがいい任務開始クソカカイ先生はどこだったかよえっーえっえっ 俺と勝負しやがれえっ ウィット ラ, えっえっ ラ, ランドだィットランドウィットランドウィットランドウィットランドウィットランドウットランドウィットララットランドウィットランドウラッランドウィットラッラッラ 俺と勝負しやがれ<音楽>くそー、カカ先生はどこだってばよカカシ先生、イタちはどこ何を言って言うお前の目の前だよえカカシ先生カカシ先生 少しは成長しているみたいったいどうまったんだろうかかってらくまだまだ甘いなえっラやめてくれってばよかかって、うんせんそらくやめてンれえってばよンかってんラんそらくやめてくれってばよっやめれってばよかかってっっっっれ くす待ってろよ、さらちゃん すぐ行くってばよ 来てくれれたのね当然だってばよそれでもういいのよナルトあんたはここで<笑>死ぬんだからどうしてサスケ u k 君を止めてくれなかったの<笑>信じてたのに<笑>しかし汚え手ばっかり使いやがって<笑><笑><笑><笑><笑> あんたがいるからみんなが不幸になるのよ。 あんた、現実にかっこらしっかりしなさいあの程度の現実でこのざの成長してない。 なるほど少しは力をつけたっかまだまだこんなもんじゃねえってばよどうした人中力を助けに行くんじゃないのか<笑>っ早くいつを倒さ倒ねえとキュウリの力を使わず俺に勝つつもりなのか<笑>てめえを倒すのはこの俺だ<笑>キュウリは関係ねえいたち ガーラを連れ去って何をはぐらんでいるそれをあなたに教える気か。だ、まあ、当然だなやあ、強引に口を割らせてもらうよ<笑>お前の動術重大なリスクを伴うんだろう<笑>イタチお前の視力どこまで落ちる ほっほっほっほっほっ 今まで戦ってた奴は、こやつは、知ってらっしゃるんですかユーラ、うちの里の、砂のでもなんで、まさか。いや、そんなレベルの実じゃない。詳しいことはわからぬが、しかし。時間稼ぎですか もはや間違いない。おそらく、ある。美獣人中力美獣とは、主角や美獣は、莫大なチャクラの塊でな。結果的には、じゃが、人はその力を、美獣を、 人に封印さ、<笑>そして、美獣を封印された者、人中力。どうすれば、その美獣を取り出せるんですか瞬間的にでも、 美獣の力と釣り合うだけの効力を発揮する封印術だが、それをしてしまえば、そうじゃ、美獣を剥がされたじ。そんな。へっ、相変わらずな心配すんなって。ガーラは、わ、私は ナルトかガシ先生、そろそろ行くってばよ。ナルト…